熊本県阿蘇市およそ2万 7,000 人が暮らすこの地は阿蘇語学を中心とする世界最大級のカルデラや広大な草原が広がり農業や畜産が盛んで自然景観などの観光資源に恵まれた熊本を代表する観光地です。 阿蘇五岳の北側にある阿蘇北外輪山そこで最も高いところにある大観望は阿蘇五岳や阿蘇市を一望できる展望所になっており多くの観光客が訪れます平成28年7月 その大観房で、阿蘇市立内巻小学校4年生の草原環境学習が行われました。子供たちを案内するのは、ジオガイドの高島さんと、阿蘇火山博物館の松島さん、およそ2時間の講師を務めます。コーディネーターは、阿蘇グリーンストックの木部さんで、 阿蘇での草原学習の窓口となって様々な体験学習を提供する草原学習のスペシャリストです。まずはじめに大観望の展望所に立ち眼下に広がる自分たちの住む地域を眺めながら阿蘇のカルデラの成り立ちを学びます。およそ27万年から 9万年前の間に繰り返し起きた4回の巨大噴火でこのような地形を形成したと言われていますはるか昔何万年も前に起きた火山活動を目の前の風景と重ね合わせ楽しく学んでいきます続いて遊歩道を進むと足元には さまざまな野草が顔を出し初夏の草花が子どもたちを迎えてくれますノコギリの形をした葉が特徴のアソノコギリ草トゲのある葉はあまりにも痛いので牛も食べないという日ごたえのつぼみも見つけました実は。 えー、阿蘇の人たち の, です、ね、あの営み、生活の暮らしの中でですねこの緑の草原が、ま、守られてきてるんだけど、秋になるとね、こんな風にして、ススキの草原がですね、見られたりします、ね、ちょっと絨毯を敷いたような、毛布を敷いたような、ね、とっても綺麗な、また秋には秋のですね、草原の形があります。そして茶色っぽくなるんだけど、また次の夏には 春にはこういう緑になります。これなんででしょう。きああ、素晴らしいね。みんな知ってるかなと思ってね。今みんな質問してみたけど。の、野焼きという作業ですね。阿蘇では、えー、します。野焼きとは。毎年三月頃に。 草原に火をつけて枯れ草や害虫を焼き払い春の芽吹きを促し綺麗な草原を維持するために行うものです野焼きのほかにも4月から12月にかけての放牧では牛馬が草原の草をはみそして秋には採草といって冬場の牛馬の餌を確保するために 草を刈る作業が行われています阿蘇の草原は海抜6 0 0ルから8 0 0ル1年の平均気温が10度から12度で年間降水量も3000ミリと多くもし人の手が入らなければ森林が広がってしまいますそこに人々の生活特に たくさんが深く関わり放牧採巣野焼というサイクルを千年も前から繰り返し阿蘇の草原は人々の手によって守られてきたのです採巣は今でこそ大型の機械で効率的に行われていますがその昔まだ車もない時代それはそれは大変な作業でした 昭和30年代頃まで人々は草原に何日も泊まり込んで大釜を使って草を刈り干し草を作って冬場の餌を確保していました食料や生活道具一式を持ち込み子供を連れて行く農家もあり学校は臨時休校になったそうですその時に寝泊まりしていたのが すすきなどで作った草止まりと呼ばれるかやぶきの小屋ですうちの牧小学校の4年生は2学期に草止まりを自分たちで作りさらにそこに実際に泊まるという 集団宿泊学習を4年前から行っていますそして今日はここにおられますけども皆さんがこの草止まりを作って協力家庭をしてくださいますどうか先人といいますね昔の方々の知恵をしっかり 理解をししてほいいと思いますこの学習では地元の牧野組合や内巻公民館関係者の力を借りて草止まりを作っていきます使用する茅は協力する地域の人たちが数日前に刈り取って準備してくれました。そうそうずまず 数本の竹を円錐状に組み合わせ、骨組みを作ります。そして、竹を細く割ったものを骨組みに結びつけていきます。 次に寝るときに顔にカヤが刺さらないようにごを巻きます目抜き同士という道具を使い針と糸のようにしてごを固定していきますこのあと数日間乾かしたススキなどのカヤを貼っていきます。 ここが空いる隙間があると夜寒いので中からしっかりチェックして薄いところはさらにかやをかぶせますこれは「とび」と呼ばれる屋根の部分束ねたすすきの穂先を編み込んで作りますがこの技術をはじめ草止まりを作ることができる人は少なくなっているそうです あの草刈りをしてたってうそうですそうですその頃はねあの今のような機械じゃなくて、うん、あの大きなカバン、えー、1メーターぐらいの絵のついてね大き、うん、な粉でこれで尽力で1日にね5回以上ご飯んご飯をはを、い、そんな疲れるんですか、うん、朝4時ぐらい 山に着いたらもう食べる<笑>そして窯とおいだらまた食べる<笑>そのな境界ですびをかぶせ固定し最後に扉をつけると草止まりの完成です地域の人たちと力を合わせそれぞれの草止まりが出来上がりました 今日ね、心地は気持ちいい気持ちあったかいあったかいあったかい、あついうん、あい逆に<笑>夕飯を終えいよいよ草止まりに荷物を運び入れますこんばんは こんばんはこんばんははは眩ししいいいいいいいいいいででですすごめね自分たち居居心地いいですよ居心地地いよい、はいはい、楽しみ雄大な阿蘇の自然に囲まれ 自分たちで作った草止まりでの夜子どもたちはどんな夢を見るんでしょうか